始まりましたー、少量チャンネルー。それでいくのね。<笑>え、そういう感じなんだね。うん、今日なんなんでん。なんで？読んだんですか。<笑>読んだ。<笑><笑>えー、んえ、やごめなんで ？YouTube っぽく。<笑>えっと、今日の今日はですね。は い, い。いよいよ。目線がそっちにちらちらちらちら。いよいよあの。 届いたんですよレのやつが届きましたー何がででんこちらあ入りちれずダねえっとですねいきいボールであの少量チャンネル宛てに送っていただいた荷物が一気にあのっていうのも、ね、その荷物を預けてる場所がありましてそこに一回送られて、うん、それで、ね、今その1か月分のやつが。 届きました1月に送っていただいたやつが届いたんだよねありがとうございますなんかめちゃくちゃ嬉しいよねうんれしいていうかこんな大きい段ボールで来るとは思ってなかったもんねんまだ見てないんですね僕ら実はまだ開封もしてないの で, で今日はそれをちょっと、うん、えっ、ー、と何お伝えできればと思いますと思いますと最後に少し告知もあって あ、そう そ, う そ, う そ, うそれも、まあ、全部見たらわかります は, ーいはいじ ゃ, あじゃあ早速開けていきたいと思いますあっいうよ、ん、まだ中身見てないのね大丈夫うん大丈夫せのんでみるいいよなんだろう何が入ってるか、ね、待ってやろうかせーうんいいよなんか怪我しそうあじゃあ俺うんやってオープンオープン すごいなんかたくさん詰まってるええー、なんか す, すごいねねあちょっと1個ずつやつかな、ね、なんか大丈夫大丈夫あーほう、はい、ね、えー、えっとどれから見たら い, いのかな、えー、すごいすごいねあ ー, あーすごいやば い, いあー何が何が入ってるんだろうええー、なんか筒いやすごいねすごい ね, ごいねあはい 届きました。ちょっと一つずつ見ていこうかなと思います。<笑>すごーい。まず、どうですか。どれからいく？じゃあこれから。開かれんしようかな。ちょっとあえて名前はちょっと公表しないんですけども、えっとちゃんと、ね、気をつけてねあの住所とか<笑>、まあ。住所とか載ってるからあれだよ。お風呂の写真のみたいにスタンプ発行する。あ、そ う, いうこと<笑>そうそうそう。もし何かがあったらね。ね。 え嬉しいいいいいいななんかかすすごごねねねねねねっとととさせてててただだままあありががうううざ頑丈にめもらるれよはそずこの黒かわいいディズニーの。 あ、なんだろうまた袋の中に袋がいいうんえう、ー、れ、えー、しいあちょっとうんちゃんと届いてうん袋は使える<笑>袋の中に袋の中に袋が<笑>えー、嬉うれしいんだあうんうん、うん、ゆうゆうお願いいいよいいよ これはおかしですか、ね。なんかプレゼントもらうって、嬉しいですよね。嬉しいうん、<笑>いっぱいある。ええー。なんだろう。まずですね。ああ、すごーい嬉しい。ああ、嬉しい。嬉しいな、まず。お鍋の。お鍋の素。いただきましたます。これもだよ。キムチ鍋。あ、お飯、うん、あ, あ、これ便利なやつじゃない。そうだね 全部見ても い, い、ね、うちら鍋めっちゃするから、うん、ちょっと嬉しいね。開けさせていただきます。あ、え、なんかブロスってあれじゃない？え、何？アンダウェア。えー<笑>えー、嬉しいねしい。パンツいただきました。あ, あしかもお揃いの。ね、えー、めっちゃ履き心地良さそう。えー、嬉しい。ありがとうございます。ね、ね。さすがにこの履いた画像とかはね。 あ の, あのいや送りできないけど<笑>まあなんかなんかの機会でねうんありがとうございますありがとうございます次はですねモロモロもう違うチョコレートですねゴンチャロフありがとうございま す, す,、ねううすね、あ, ますあバレンタインだからかなあ違うかな 手紙もいただいてて。手紙もいただいてますね。後で、えっ、ー、と、読まさせていただきます。あ、これ。はがき、可、う、愛、ん、い, い。これで返して。あみたいな感じかな、そうだね。ありがとうございます。まず、返信しよう。一つ目です。ありがとうございまーす。はい。続いて。続いてですね。うん、ちょっとここに書かせていただきます。 あこれもはいあれちゃんとね、うん、続きましてこちらですありがとうございますありがとうございます開けさせていただきますすごいねおあーなんだこれこれはガトーラスクでこれもーラスク、ねうんへーでこれも 本当だー。ええー、ありがとうございます。お菓子、い。ただきましたー、うん。えっとね、多分いつもコメントしていただける。あ、そうだ ね, そうね。そうだね。ちゃんと読んとままいい、まあね、と で,、うん、でま す, です。ありがとうございます。ありがとうございます。美味しくいただきます。まああれだね。食べてるところとかももし。はい。お伝え。ありがとうございます。二つ目です。さて、さて次は。次は口にしようか。うん。ええ、これまたえっといつも。 コメントしてくれる方ですね。そ う, ねそうだそうだ。ちゃんとわかりますよ。全部。でもあれだよね。なんかこういうのさ開ける開けるのってさうん人あれだよね。何？人柄が出るというか。あ性格が出る。性格が。あ分かる。綺麗に開けるタイプと、もうビリビリに開けるタイプとね。<笑> え、でも海外の人ってさ、うん、あ特になんかにドラマとか映画のイメージなんだけどアメリカの映画とかドラマとか見るとなんかもうすごい細かいの、ね、って開けてるイメージある確かにでも日本人とかはさきっとさ袋の再利用しようと、えー、再利用する人とかもさ い, い, かないるから綺麗に開ける人多い気がするこちらはですねホン、ね 3つ目なんですがこちら青いやつ青い包装紙で包まれてあるんですけどうう全部よ開けさせていただきますすごい重たいなんだろうえっ1個ずつ開けるそうだねうんまずはですねあチョコレー ト, レート大好きです僕神戸ショコラあれ神戸限定あじゃあ置いたらあれだねまあいいや、うん、ありがとうございます神戸ショコラこ うん。続きまして あ, あっ、うんうん、見慣れたものがえっえー、あ見慣れたものじゃなかった<笑><笑><笑>いやでもうれしいえっで も, えでも、えー、こんもうやばいね嬉しい、ね、ビールいただきました えー、俺がいつも動画でビール飲んでるからだよかったじゃんええーしかも、えー、いいやつ<笑><笑>発泡酒じゃないやつ、まあ、発泡酒も美味しいけどねおしいうんえありがとうございます<笑>もうこれ多分ね今日中なくなっちゃうと思う嬉しい冷、ね、やしとこうねあとこれこれはあの 岐阜かな、岐阜。岐阜。純米酒。ミー、ミノコウベイ。うんうんうん、ミノコウベイ。日本酒かな。日本酒。でも梅って書いてあるから梅酒じゃないかな。ちょっと開けてみていいですか。うん、うん、いただきました。日本酒。うん。ね、ありがとうございます。 ありがとうございます。すごいね。はい、贅沢。最後。こちらはですね。はい、これはあ。お手紙を。いただきましたね。こちらの方に。置かせていただきます。すごい。ちょっと。あ。いいよね。あ、これは。あ。ん、住所、あれかな。あ。でも、こんなにいい手紙をい。ええー。<笑>見えたかないやいや。大丈夫、あの。直しておきますけど。うん。いろいろ。 すごーい手紙たくさん、ありがとうございます。あの、モザイクね、全部あの住所とか見てたらモザイク。できる限り、ね、返信させていただきます、うん。やろう、やりましょう。返信しよう。はい。という感じでですね、今回は、うん、えっと、プレゼント開封の。動画を。ね、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。本、え、当、っと、に嬉しいね、全部。 ね、しっかり、いただき読んで、しっかり食べて、はい、飲んでさせていただきますありがとうございます本当に<笑>、ね、えっと前回の動画で、えっと、5,000 人もうすぐ行くっていうお話をしたんですけどーあのー、今度の日曜日2月10日の21時に日日、曜はいえっと、YouTube ライブをまたしようと思ってます でですね、まあねそこでなんかこの間いただいたコメントをいろいろ読んだりとかなんかいろんなことをできれば大体その30分から1時間ぐらいを予定してるので、ね、コメントにもね、うん、希望で1時間くらいのそうなのでライブが見たいですって書いてあったらね<笑>えっとそう楽しみにしていてください、うん、時間は ?21 時21時ごろうん、うん またその詳細は、ね、Twitter とかそうだ、ね、Instagram とかでねお伝えしようと、ね、もしかしたら、あのー、変更になる場合もあるのでそこら辺をチェックしていただければと思います。うんうん、はいでっていう感じで今回はねたくさんのプレゼントをいただいた。 気に入っていただければ、はい、チャンネル登録と高評価のボタンをよろしくお願いしま す, しますではまた